こんにちは、淡田洋介です今日のビデオは安くキャンバスを作る方法を実際にキャンバスを作りながら説明したいと思いますこの方法はすごく手間がかかるんですが大きいものになると経費を削減できることになりますねその代わりちょっと時間がかかります大きいキャンバスならいいんですけどこのぐらいのキャンバスですと買っちゃってもそんなに 値段は変わらないいと思います用意する道具とか材料なんですがあの下の概要欄に載せておきますのでよかったら参考にしてくださいこういうキャンバスを作るんですが4つの工程がありまして工程1が木を切る工程2がこの切 っ, た切った木でこの枠の部分ですね作っていきます。それから3がキャンバスを 枠の部分に貼ってで工程読んでここにジェストという下地材を塗って出来上がりということなんですがでは工程1から数日前に撮った映像なのでちょっと古臭いです似たような長さの木がちょっといっぱいあるのでこれらをこれから切ってみようと思います1つの枠を切るのに4本必要になりますキャンバスを作るときは 額に入れたりすることを考えて規定のキャンバスのサイズに切ることにしています。とりあえず用意するものは木と定規と45度を測る定規と鉛筆、書けるものペンでも何でもいいんですけど書くものです線を書くものですね。でまずは長さを測るとだいたい36センチなので333ミリかける333ミリっていうのが S4 号の大きさなので 333mm を4つ作ることにしますここが 333mm を、うん、引いてここですねそれもうちょっと上かな で, で45度に測ります反対側にも 線を引いておきます。まだ三本あるんですけど、線を引くのはこの一本です。木を四十五度に切るのは、この電動のチョップソーを使います。で、四十五度に切っていくんですが。この角度調節の、メモリのところを、四十五度よりもちょっときつく。 設定することにしています。なぜなら四十五度ぴったしだと、角が合わなくなっちゃうことがあるんですよね。角度を設定したら、まず一回目切っていきます。手を切らないように気をつけましょう。で、反対側もっ切っていくんですが。で、裏表に線を引いたのは表だけだと角度を間違えちゃったときに。裏にすればすぐのことなので、そうしています。 で2本目切るときにこうやって重ねちゃってるんですけどそうですねこれ別に片方目あの1片方目はこうね重ねなくてもいいんですよねであの反対側を切るときは重ねた方が良 い, 良いですねで長さが分かるのでこういうふうに重ねて切りますでこの45度に切った部分をしっかり重ねて同じ長さになるように 切っていきますで、この要領であと2本木を切っていきます2本目であと3本目4本目ですね、うん、もちろんこれ重ねて切っていきますで、今回は正方形のキャンバスを作るので4本同じ長さで切っていきますそしてこれを また繰り返し繰り返しやって同じことを繰り返してそれでできていきます電動なのでとても助かっていますがこれ手で切ると結構もっともっと時間がかかって疲れます<笑>さて今度はこの木を止めていこうと思うんですがこの角を合わせて四角く作っていきますでこれから使う道具は クランプとと電動ドドリルネジを何本かと木工用ボンンですクランプなんですがこれはあの金属製なんですけどこういうプラスチック製のやつもあるんですけどプラスチック製っていうのは滑りやすくて私今は全然使ってなくて金属のものを使っていますドリルとネジなんですけど私がネジを使っている理由は解体する時に外しやすい ということですね釘でやっても効果は変わりませんのでこのドリルなんですけどネジをを止めるるのとと小さいい穴を開けるやつと両方使います今度はこの板の裏と表を決めていくんですがちょっとポイントはキャンバスが当たる部分が凸 コ, コだったりなんか凹凸があったりしてあの突起があるとキャンバスのところにその突起が出て。 凸凹のキャンバスになっちゃうのでその点を気をつけるためにそういう風に合わせていきますキャンバスの向きが決まったら今度はクランプで90度に固定していきますで、固定する前にしてなきゃならないのは木工用ボンドをつけてそれから合わせないといけませんでしたね で木工用ボンドをつけたらクランプで留めていくんですけどこの時気をつけるのはこのキャンバスの角ですね角がしっかり合わさっていることともう一つはキャンバスが当たる部分木と木が合わさった部分に段差ができないようにすることです。段差ができるとキャンバスのところに段差が出てしまい凸凹のキャンバスになってしまいます。 でクランプで固定したあとはネジを止める前にこの穴を開けるドリルで2つ穴穴をを開開けけていきます穴を開ける理由なんですがネジを入れる時に木がパリーンって割れちゃう時があるので一応穴を開けて穴を開けることによって板が割れるのを防ぎます。でちょっっと慎重になって ちょっと長い時間かけてうんンってやってますけどでこれ細いドリルは折ってしまったことがあるので結構慎重にやっています穴を開けたら今度はこのドリルでネジを止めていくんですがネジは2本長いネジと短いネジを使います そしてネ ジ, の長さをネジの長さと位置を決めるのにこうやって原始的に当ててであの測ってだいたいこんなもんだなーっていうところにやるんですけど1本目のネジは本当短くていいと思うんですねである程度止まっていればで2本目のネジである程度止めるんですけど木工用ボンドだけでも結構強力なんでくっつくんですけど万が一落としちゃったりした時に。 パーンって割れちゃったりするんでネジがあるとかなり丈夫になるのでネジを入れていますで2本あると歪まないであのひねった時に固定してあるんであのま歪みの防止にもなるのでこういう風にやっています先ほども道具の説明の時に言ったんですけどああの木がパーンって割れちゃうことがあるので ネジは私はなるべく細いものを探して選んで使っていますであの2つ目を固定するときはまた同じように L 字を2つ作りますなぜなら 2, 2箇所止めると3つつなげるとこの字になるんですけどこの字になったときにちょっと歪んで。 4つ全部つける時にちょっとゆがんだキャンバスになってしまう時があの私失敗して何度かそういうことがあったのであの L 字を2つ作ってそれであのくっつけるようにし4つくっつけるようにしてたんですけどしてるんですけどこれあのこの字で作った方がやりやすい人がもしいたらそれでも間違いじゃないし。 あのどういうふうにやっても最終的に四角くなればいいと思います。で2つ目も1個目同様角をちゃんと合わせてであの重なった部分が段差みたいにならないように平らにするようにします。で2つ目ちょっと斜めにネジを入れてっていうのが分かると思うんですけど斜めにしてもまっすぐ入れても。 しっかり木が止まればどっちでもいいと思うんですけど斜めにした方がちょっと短めのネジで届くのでたまにそうやったりあの私の場合いいい加減ににその時によってて変えていますで今度は L 字を2つ合わせるとこういう最終的な形になるんですが。 であの片方を止めるんですけどのり付けの時に全部あの3箇所目と4箇所目全部のを最初につけておくことですねそうすると3つ目止めた時は4つ目のところにのりをのりあの接着剤を入れていく隙間がないので最初に全部接着剤をつけてしまいますでもう一つの注意点は キャンバスに当たる部分です、ね、それが凸凹になっているとキャンバスが凸凹になってしまうと最初にお話ししたんですがその凸凹になってない表の表っていうかキャンバスに当たる部分が全部4つの木が凸凹じゃないかどうかということをしっかり確認してからあの固定するということが大事です。 こうやっていつも私床に座って作業してるんですけどこのあと別のキャンバスを椅子に座って机の上に置いてやったらすごい楽 で, でしかもなんか固定とかもしやすかったので早く作業をすることができましたで今度はキャンバスを貼っていきますこの作業で使うのはこのストレッチャーバー今作ったやつですねそれからキャンバスですねそれから このステープラキャンバスの大きさを決めるのはステープラーを止めた時にキ ャ, キャンバスを枠に折り込むんですけどそんで折った時にちょうどいい長さに切ります。 キャンバスを切ったら今度はステープラーを止めていきます真ん中を確認するんですがその理由はステープラーは真ん中から止めますそして反対側も対角線上に止めていきますその時にまた真ん中をやるんですけどキャンバスを引っ張りながらキャンバスがピーンと張った状態でステープラーをはめますがそのピーンと張る 強さなんですけど強すぎず弱すぎるずという感じでやりますそれも反対側あの3箇所目4箇所目も同じようにピンと張りながら真ん中に留めていきます今度は角なんですけどまあ適度な力で引っ張りながら角をまとめていくんですがこうやって四隅に折り込んで折った後にこの 折り込むんですけどちょっと45度に折ってで綺麗にそこの角が合うようにこのキャンバスを折ってで こ, こういうふうに巻き込んでいきますちょっとやりづらいんでやり直しますで折ってで裏にこうやって折ってそこにステープラーを留めます でこのステープラーで留める作業を4箇所同じようにパチンパチチンン折っては止めて折っっててててははめめと繰り返しますそしてこの折り込んでいるビラビラのこの布の部分なんですけどキャンバスの表からこの部分が見えるような留め方をすると汚いのでちょっとこの見えないように綺麗に折ってそれからステープラー留めをするように すするとといいと思い思ますあとこの折り込んだ部分なんですけど折ってなんか45度ぐらいの部分がこういうふうに見えるんですけどこの部分このこことあのもう一個のこっち側の部分ですね同じ向きで折り込んであった方が綺麗なのでこっちがこっち側の側面 で、反対側の側面、統一して、あの折り込みが見えた方が綺麗にできます。今度は余った部分をステープラーでバチバチ止めていきます。その感覚なんですけど、まあその時によって、あの幅の位置を変えちゃったりするんですけど、だいたいこの大きさだったら真ん中とこの端っこの部分、 さっきあの角を止めた部分ですねそこに2つ二つぐらい打ち込むような感覚で私は打っていますたまに1個ぐらいの感覚で打つ場合もありますはいこんな感じでとりあえず出来上がりましたはいキャンバスを貼りました今日は下地材はジェッソというものを使いますで使うものはジェッソですねそれから筆ですね これあんまりこんな大きくないんでこんな大きな筆はいらないかもしれないんですけど大きい方が早く終わるんでこれにします、うん、この刷毛筆刷毛を洗うお水を用意しました猫キャンバス踏まないでごめんねちょっといいちょっとこれを よく塗って。混ぜます。で。パレットに開けて。このジェスは水に溶かないでやります。で、このジェスは。私のは、これは。アクリル用だと、ジェスはアクリル絵の具用だと。一回だけ塗るんですけど。あの。 油彩絵の具に使うときはこれを3回繰り返しすしますキャンバスがジェスを結構吸ってしまうのでちょっと多めにジェスを使ってしまうんですが2回目はこ下地剤なので2回目はスムーズに。 2回目3回目はもっとスムーズに塗れますであのジェスをつけるとキャンバスがピュッて縮んできますまあアクリル絵の具用でも3回塗った方が1回塗るよりも良いかもしれないですねなんかその時によって2回塗っちゃったりとか適当なことをやってますけど大体いつも私3回塗りますこれ あアクリル絵の具用でも3回いつも塗っています大体でこの側面なんですけど一応塗っちゃいましょうこの側面は逆に入れない場合ここに色を塗ると飾る時に綺麗だったりするのでで 色を塗るからには下地材もあった方がいいかななんて こ, こなんですね。あ、色を塗るからには下地材もあるとよいし、あとはこ こ, をこうギリギリのところをこうやって脇塗らなくてもここの角のところは結構重要だと私は思います。こんな感じで。 乾かしますでここはあの3回コーティングするって言ってたんですけどここは私1回しか塗ってませんまあ3回塗ってもいいと思いますけどねジェスは乾くともう固まっちゃうんで水に入れときますさて今度はまた2回目のジェスソを塗っていきます1回目に下地剤のジェスソを塗ったので2回目は 早く塗ることができます。1回目はキャンバスがジェスを吸っていたんですけど、その吸われることがないので、時間もなんかすスすッっスッスッスッと割と早く塗っていきます。で、ジェッソ気をつけて気をつけなければならないのは厚く塗りすぎなんですねあ。熱く塗りすぎると。パリーンってあの割れ乾いた時に。 割れやすすくなりまひびが入るって感じですかね。というわけで塗塗る時も結構伸ばすすような感じで塗っていますで2回目3回目のジェストを塗る前あのキャンバスが乾いた状態の時に紙やすりすごい細かい紙やすり320番ぐらいかなあれですごいスムーズにしてから また塗ってっていう作業を繰り返すところなんですけど今日はうちに紙やすりがなかったので紙やすりは使いませんでこれ2回目のジェストを撮影してるんですけど3回目はもう全く同じ作業なので3回目の映像は省略させていただきますそれからあの今日雨が降っててジェスト乾くのがすごく遅くて。 天気によっても乾く時間って変わってきたりしますプリジェストっていう最初からジェストが塗ってあるキャンバスがありますそれをちょっと貼っていこうと思うんですけど画材屋さんに行って普通布だけのキャンバスとジェストを2つ買ったとしますよねその値段とプリジェストのキャンバスを買うの と, ちょっとお店によっても商品によっても違うと思うんですけどそんなに変わらない 気がすするんですよなので私はいつもプリジェストを使っていますがやっぱりこれジェスト塗ると乾かしながら3回塗って時間も手間もすごいかかるの で, でジェスト乾かすのに複数のキャンバスを置くスペースとかも確保しなきゃないし多少高くてもプリジェストを私は使う使います。 昔アメリカに住んでた時はプリジェストの方が高くて安いジェストと安いこういうキャンバスを買った方があの何も塗ってない安いキャンバスを買った方が全然安上がりだったので昔はそうしてたんですけど日本ではなんかまあ値段変わらないんでもう時間の方がもったいないなって今思っていますちょっとプリジェストを貼る時の注意があるのでちょっと貼っていきましょう あの、凸凹のある方、あの、段差がない方の。面をこっちに向けます。で。折ってちょうど。かぶさるぐらいの長さにします。で、真ん中に。ステイプラーを止めていきます。で、ここでの注意点は。 プリジェストしたキャンバスは硬いのでこうやって引っ張るときにちょっと力を力が必要になります。でキャンバスをたるませないようにでジェストの場合は多少たるんでてもジェスト塗るとキャンバスが縮んでくるんです。 それを防げてたんですけどプリジェストはそうもいかないですねこれでさっき言ったんですけど出っ張ったところはハンマーでぶったたいて平らにしましょうでここの角ポインターさっきと一緒ですなんだけどこれはさっきのステラのトンバスよりも折れやすいですねプリジェストの で私は未だにジェストを塗るのは布なんかそういうなんかリサイクルの布とかなんか余った布とかカーテンとか塗るのにカーテンとかキャンバス地のカーテンとかそういうのでそういうのがいっぱいあったのでジェストつけたりあった結構リサイクル 素材を使使うのでジェストを未だに使ってますどのぐらいの時間がかかるかは多分個人差があるので何時間かかるとかって言えないんですけど目安としては月1回とかこれ作ってやってた時は3日間の工程であの木を切るのにまあ丸1日かかって朝から晩まで。で, あでもそのの頃はこの 手動でこのノコフリーじゃなかったんですけど 手, 手動でやってたのですごい時間がかかって電動にすると多分20個ぐらい作るんだったら私だったら丸日ぐらいいかかっちゃいますねであの今日枠を組み立ててキャンバスを貼ってそのうちの2つにジェスト塗ってあと3つはプリジェストのキャンバスを貼ったんですが今午後2時45分ぐらいなんですけどもう朝の。 朝の多分9時半とか10時だったかなぐらいから始めてるのでジェスト乾くのもあったりとかあったんでなんですけど5時間ぐらいもう経っちゃってるのでで実はまだ終わってなくてこれもう一回ジェスト塗らなきゃないんで<笑>私はこのキャンバスの作業がそんなに好きじゃないので自分で絵を描くためにキャンバスを作るということはするんですけど もし人に頼まれてキャンバスだけ作ってくれって言われてもちょっとお金もらってもあんまりやりたいことじゃないですねなのでお願いなのでそんなことは頼まないでくださいというわけで今日は安くキャンバスを作る方法でしたこの動画が少しでも皆様のお役に立てたら嬉しいです最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら